皆さんこんにちは。ST マイクロエレクトロニクスの米丸です。この動画では、STM32H7 ボードを使った顔認証システムをご紹介いたします。組み込みシステムに顔認証を導入したい方や、顔認証システムにご興味のある方は、ぜひこの動画をご覧ください。それでは、早速始めていきましょう。 ご覧いただいているのは s t m 三3 2 h 七ボードを使った顔認証システムです初めての顔あるいは未登録のユーザーの顔が現れますとこのように赤い矩形領域で顔認識結果が表示されますこの認識結果をブルーのボタンを押すことでユーザー登録することができます一度ユーザー登録されますと認証された顔は このように緑色の区形領域にて表示されますこのデモでは STM32H747 ディスカバリーボーボドを利用していますこのボードに接続可能なカメラをフレックスケーブルにて接続しデモシステムを実現しておりますアプリケーションを起動するとカメラで取得した画像が LCD ディスプレイに表示されます カメラに人の顔が映ると認識された顔がディスプレイにフレームレートとともに表示されます。顔が認識されると赤い区形領域で表示されます。これは未登録のユーザーであることを意味しております。青い四角形のジョイスティックを押すとユーザー登録を実行します。登録可能なユーザー数は上限100です。 一度登録したユーザーの顔がカメラに映ると緑の区形領域で認識結果が表示されています認識結果のマッチング度もディスプレイで確認することができます ST のマイコンを用いたリアルタイム性の高い顔認識アプリケーションはホームセキュリティなどの用途に適しています皆さんいかがでしたか高性能マイコン STM32H7 シリーズを使えば顔認証システムを簡単に実現することができます。もしご興味のある方は STMicroelectronics のホームページにてより詳細な情報をご確認ください。本日はどううもありがとうございました。